それでは、前田カナの向かっよろしくお願いします。はい、みなさん、こんにちは。歩いきいけない時です。みな皆さん、こんにちはー。あー<笑>今日はね、昨日の天気から比べると、もうガラッと、晴天。この、晴天に負けないくらい熱い踊りをしますので。暖かいご声援よろしくお願いします。元気ないって、初見じゃいけないって言われて。<笑> お前♪お前のおなかを待ってる、持ってる子どもたちはです、きょうはかいで、ね、見 て, あげてください、はい